TBSK の第6話が17日に放送された。米印以下、ネタバレあり、幽霊の姿になったナオキ、佐藤は、同じく幽霊の樋口、板倉俊志と共に、成仏する方法を知る自分たち以外の幽霊を探していた。そんな中、ナオキの恋人の優衣、井上は、ナオキが住んでいた部屋に引っ越すことにする。 それを知った直樹は急いで止めようと刑事のジョ松山のもとへ向かう。ジョが直樹の自宅に駆けつけると、ユ位イはひょんなことから知り合った石のハヨン、シムーンギョンに引っ越しを手伝ってもらっていた。その後直樹は、昔から幽霊が見えるというジョの姉のカノを恵み、ミ、キライワカミに会いに行き、成仏するためのヒントをもらう。 それを優衣にも話したことがきっかけとなり、直樹は情が優衣に恋心を抱いていることに気づき、複雑な思い合いになる。放送終了後、SNS 上には、事件の真相に少しずつ近づいてきているけど、闇が深すぎて怖い、新たな幽霊で菊池林氏さんが登場したのが嬉しい、ハラハラしすぎてあっという間の一時間だった、などの投稿が寄せられた。 また、ジョーガナオキに、あなたを好きな彼女が僕は好きなんだ、と泣きながらユ衣への思いを告白するシーンが放送されるといい人すぎる、全員に幸せになってほしい、ユアナやリトリが素敵だった、などのコメントが集まった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。